何かを思いつくのはいらない情報をきちんと忘れた後、30丸です。今回はまたもや複雑なルールのお話とそのルールがどう作用するのかというあたりをアニメで描かれているいくつかのケースを例にとって考察しますまずは小難しいお話から始めます。その一つ目は過去改変なのに世界線が変わらないという現象についての考察です D メールなどで過去改変が起こって世界線が変わる場合は新しい世界線が生成される段階ですでに改変の結果新しい世界線ではどういうストーリーになるかという計算が済んでいます現行の世界線から送信されるあらゆる D メール全てのタイムマシンそれらの影響が全部計算されてから新しい世界線が生成されます それに対して例えばタイムリープの場合はどうなっているのか結論から言えばタイムリープの場合は世界線は変わらないということになるんですがなぜ変わらないのかというのを考えてみますタイムリープは未来のオカリンの記憶を過去へ送って過去のオカリンの記憶を上書きするというものですがタイムリープが終わったばかりの時点では改変になるような行動はまだこれからという段階です 改のの内容が決ままっていませんので、何者ちゃんはままだ判定を下せません。アニメの中でもそうでしたがタイムリープが完了した後にオカリンがどう行動するかはその都度考えて決めていて改編の内容は少しずつ方向が定まっていくという感じでしたですのでタイムリープマシンのエンターキーを押した段階ではまだ判定は下せません そして改変になるような行動をとっている最中もまだ判定は下せませんこうして考えていくとどこまでが一つの過去改変の案件の終わりなのかという区切りがなくてどの段階でもまだ改変の影響を計算中判定の保留がずっと続いているような状況ですね 強いて判定を下せるタイミングがあるとすれば同じ区間をもう一度やり直すために2回目のタイムリープをした時です1回目のタイムリープの終わりという区切りになりますので計算結果が出せるはずなんですがしかし2回目のタイムリープで同じ区間がまた書き換わるはずなのでやはりまた保留になって判定が下せなくなります改変の内容はこうでしたよというのが決まらないんですね どこかの段階でその案件のタイムリープはもうしなくなりますがそうなるとやはり改変の計算結果を出せる区切りがないずっと判定保留のままという感じですねこういった理由でタイムリープの場合は判定を下せるタイミングがないせいで改変なのに世界線が変わらないという状況になります D メールの場合のように新しい世界線が生成されるというケースと区別するために こうした改変なのに世界線が変わらないという現象をビルド変更と呼ぶことにしますビルド変更の場合は新しい世界線は生成されず一つの世界線の中に何パターンものストーリーが並存している状況になります一つの世界線の中にオカリンがタイムリープをした後の未来もあればタイムリープをしなかった場合の未来も存在しています 同じ世界線で何度もタイムリープをすればタイムリープ1回ごとそれぞれに違った未来があるそうしたビルドが一つ一つの世界線にたくさん存在しているということになりますさて次にこのビルド変更の話を踏まえましてタイムマシンを用いた過去改変の係数を考えてみます 例えば2017 2010年年をを飛び立ったたタイムマシンが2010年に現れて過去改変を起こしたとしとますタイムマシンが現れて今改変を行っている最中という段階ではやはりタイムリープの場合と同じで判定を下せるような区切りがありませんのでビルド変更になります歴史が書き換えられているのに世界線が変わらないという状況ですね しかしタイムマシンの場合は改変を終えて飛び立ったというところで一つの過去改変の案件の終わりという区切りがつきますのでここで判定が下りますこうなると D メールの過去改変の場合と同じで改変を反映するのは黄色の世界線でということになりますつまりタイムマシンが現れたのは黄色の世界線であって赤には現れなかったというシナリオになります ただしちょっとややこしいのは黄色の視点から赤を振り返ってみればという話で赤にいる人々の視点で見ればタイムマシンが現れて過去改変を行ったというシナリオは有効になっています赤ではビルド変更という形で新しいストーリーラインが追加された状態になり黄色の方ではビルド変更ではなく改変は最初から確定済みとなっています ですので黄色の世界線の場合は黄色でどういうビルド変更が起こっていてもこの改変が必ず反映されます黄色のどのビルドであってもこのタイムマシンが現れて改変を起こすことになりますこういう状況の一例として「Study003」のエンディングで少し触れた話なんですが 紫の世界線の2017年頃のダルくんが赤や黄色の世界線に現れるというケースで見てみます紫の世界線の2017年を出発したダルくんがオカリンの D メール送信によって赤の世界線の2010年に到着7月28日のクリスに会って「早く未来ガジェット研究所を訪問した方がいいよ」と勧めるという過去改編ですね この改変でクリスがミライガジェット研究所を訪問する経緯はとようとデフォルトでは7月31日の花火を見に行って鈴葉ににまれて険悪な雰囲気になっているところへまゆりが仲裁に入ってクリスとまゆりが仲良くなる。 マユリの勧めでクリスが8月1日に未来ガジェット研究所を訪問する多分こういう感じ追加の条件として赤の世界線の場合は IBN クリスが成立しておりますのでズさんの手紙の影響でクリスのラボ訪問の日時はもう少し早いおそらく7月29日の19時過ぎくらいだと思います実験がうまくいく時間帯を少し過ぎてしまっているというタイミングですね これが未来ダルくんの勧めがあるとクリスのラボ訪問はもう少し早まって7月29日の19時よりも前というタイミングになりますこれなら放電現象が確認できる時間帯ですね赤の世界線の視点で見ればこれはビルド変更ということになります世界線を変えずに未来ダルくんによる改変が反映されたビルドが新しく赤の世界線に追加されました タイムマシンが飛び立ったところで過去改変の一つの案件の終わりという区切りがついて判定が下ります新しい世界線黄色の世界線にミライ・ダル君の改変が反映されて黄色のクリスの訪問が早まって7月29日の19時よりも前一本ゲルバナ実験の直後にラボに来ることになりますそれがアニメでクリスが初めてミライ・ガチェット研究所に来た場面 黄色の世界線の視点から赤の世界線を振り返ってみた場合ミライダル君の改変はなかったことになっているんですが赤の世界線の特定のビルドではやはりミライダル君の改変は有効でクリスは19時よりも前に来たというストーリーも存在しています赤の世界線にはクリスが19時よりも前に来たビルドもあれば19時よりも後に来たビルドもあって そそのれれぞにに違った未来があるとということになりますさて次にビルド変更が未来だけでなく過去のシナリオも変えてしまうというお話ですここでの例は「Study004」のエンディングで触れた内容なんですがフェイリスの D メールを取り消すくだりのフェイリス襲撃事件に関する話ですね セルンがバイラルアタッカーズをそそのかしてフェイリスを襲撃するように仕向けるというセルン側のタイムマシンを使った過去改変のケースですこれも赤の世界線ですね。紫の世界線の8月6日のフェイリス D メール実験で偽装誘拐メールが送信されてそれが赤の世界線のフェイリスパパの携帯に届くはずだというのをセルンも掴んでいて。 それを赤の世界線で IBN5100 を買い取るために利用しよう実際にフェイリス誘拐事件を起こそうという作戦だったわけですところが電話レンジのタイマー倍率問題120秒ルールの影響で偽装誘拐メールは2000年ではなく1998年頃へ届いたためにセルンの思惑は外れてしまいました しかも誘拐事件を実行に移そうにもフェイリスパパは飛行機に乗ってアメリカに行ってしまうクリス本人を見つけ出して手紙を渡すまで多分しばらく戻ってこない赤のセルンとしてはどうして予測と違う展開になったのかを突き止めて IBN5100 を回収したいというわけでフェイリス襲撃作戦が立案されます 赤の世界線未来のセルンの視点で見ると2010年の8月13日にオカリンがフェイリスに会いに来て改変を取り消すためにフェイリス D メールの内容を知ろうとするというのが分かっていますセルンはこれを利用する計画を立てますセルンはタイムマシン A を出動させて8月13日にフェイリス襲撃事件を起こしてちょうどオカリンが助ける形になるように改変を起こします ここここでビルド変更とということになります。この襲撃事件はいいタイミングで警察が介入してくるようになっていますので痛めつけられても殺されないように手を打ってあるようです電話の向こうの男もいいタイミングで逮捕されます命の恩人になったオカリンに対してフェイリスやフェイリスパパが偽装誘拐メールが届いた後どうなったのかという経緯を話すはず それを強制タイムリープで岡部の記憶データから確認できるはずというのがセルンの作戦ですねこのビルドの時点での秋葉親子とオカリンの会話というのは多分こんな感じじゃないでしょうか「昔娘を誘拐した」というメールが届いたことがあってそれ以来娘の居場所は GPS でわかるようにしているんだよ このやり取りをオカリンの記憶から読み取ったセルンが今度はフェイリスパパに強制タイムリープを食らわせますこれで偽装誘拐 D メールが届いた正確な時期がわかるわけですとなるとこのビルドではこの後またセルン側のタイムマシン B が出動しまして今度は1998年へ飛んで実際にフェイリス誘拐事件を起こして 同時に部外者を装ってパパに接触 IBN5100 を買い取るという作戦を実行し成功しますタイムマシン B の改編でさらにビルド変更となりこのビルドがアニメでフェイリス襲撃事件が描かれているビルドですセルンタイムマシンの場合の特徴がありまして改編を終えても多分飛び立ちません作戦を終えたらタイムマシンも乗員も処分してしまうと思うんですね でですので次の次世界線には影響がない加えて飛び立たなかった影響でタイムマシン B によるビルド変更の後もタイムマシン A がまた現れるという状況になりますこのタイムマシン B というのはタイムマシン A が作ったビルドの未来からやってきましたややこしい話ですがタイムマシン A が現れなくなるとタイムマシン B も成立しない。 つまり何者ちゃんが嫌いな矛盾ですね世界線が変わった場合なら別にいいんでしょうけどこの場合はビルドは違っても一つの世界線の上でのことなので何者ちゃんとしてはタイムマシン A を消すことはできなかったんだと思いますそれから古いビルドの方ですがフェイリス襲撃事件の改変が反映される前のビルドではタイムマシン A も B も現れなかったという歴史になっています アニメの中で萌えか初登場の場面が赤の世界線の古いビルドなんですがそのビルドでは1998年のフェイリス誘拐事件は起きていないという歴史になっているタイムマシン A の改変でビルド変更が発生したばかりの時にはタイムマシン B はまだ現れないビルドこれはフェイリスパパの強制タイムリープとタイムマシン B の出発までは決まっているけれども まだそのタイムマシン B は現れてはいないという段階その後タイムマシン B が実際に現れるとそこでまたビルド変更という感じですねタイムマシン B が現れると誘拐事件が起こったストーリーに過去が書き換わりますこれがアニメの中でフェイリスパパが話していた昔ルミホが誘拐されたというシナリオですね というようよな感じで見見ええないいビビルルドドととか、かにくくが結構たくさんありますシュタインズゲート第1期の考察が非常に複雑な話になってしまう一番の理由がこのビルドの問題なんじゃないかと思いますたくさんの見えないビルドからさまざまな D メールが送信されたりいろんな理由でタイムマシンが出発しますそれらは全部現実であり送ったものはちゃんと届きます ですので同じ FG204 初号機が何機も現れては消えるという状況も起きていますラジカンのスズハのセカンドエディションの撤去作業が全然進まない理由がそれですねラジカンの屋上には FG204 の初号機が現れて消えて数日後にまた現れてまた消えてというのが繰り返し起こっていてヘリコプターがそれを目撃するとラジカンの作業一時中断となります 第1話でだるくんが見てたスネークの実況でもそういうのありましたね東京都や日本政府から見てもこれはただの人工衛星ではないのは明白ですですので機密保持の観点から警備にあたる人員は極力少なくすることになりますさてさまざまなビルドがあってそれぞれの未来があってそれらがそれぞれ状況が違います 鈴葉の正体を知って IBN5100 の入手が最優先事項となっている未来もあれば IBN5100 の重要性を知らずにとにかく襲撃を回避することが最重要課題となっている未来もありますこれらの未来でやはり問題となる人物がモエカですモエカを遠ざける改変ができれば IBN5100 入手も襲撃の回避も実現するのではないか と、オカリンたちは作戦を練ります「モエカをラボ面にしなければよかった」というオカリンのセリフの通りそれを FG204 初号機による過去改変で実現しようという作戦です具体的に何をするかというと携帯電話のすり替えですまずミライオカリン携帯からモエカ関連のデータの大半を消します そして携帯の電源をオフにした状態で FG204 初号機で2010年へ飛びまして未来オカリン携帯と過去オカリン携帯をすり替える2010年のオカリンがモエカに情報を漏らしてしまう場面というのはモエカからのメールにオカリンが返信したという展開が多いですのでモエカ関連データの大半を消して電源オフにした携帯とすり替えれば オカリンからモエカへの情報漏洩を防げるはずというわけです多分この改変を示唆する意味で描かれているのがオカリンが白衣を着ていないという場面です7月31日と8月3日の2回あります必ずいつも白衣のポケットに携帯を入れているというわけではないんですがまあ白衣を着ていないということは携帯関連で何か改変がありましたよというヒントなんだろうなと思います 携帯すり替えは7月28日や8月2日に行われるケースもあるんですがちょっと考えがまとまらなくなるので今回はひとまず7月31日と8月3日の2回という設定で考察しますでは2回の携帯すり替えのうちまずは7月31日の場合 7月31日というと情報交換してみるのも手かと言ってオカリンがモエカのメールに返信しましたこの時にオカリンも IBN5100 を探しているというふうにモエカに伝わったわけですそれがその後もメールのやり取りが続いていくきっかけになったのでその7月31日のメールのやり取りを取り消したい この7月31日の携帯すり替えは状況から見て未来オカリンか未来マユリが実行した作戦だと思います今回はとりあえず未来オカリンが実行したと仮定して考察しますそして8月3日の方、この携帯すり替えを実行したのは多分未来クリスですこの場合未来クリスが出発した未来というのはオカリンは死亡クリスは無事だったという未来 白衣というとやはりクリスがオカリンの白衣を縫ってあげた場面も印象的ですあの辺の描写もこの携帯すり替えに絡めた表現なんじゃないかと思います8月3日に行われる携帯すり替えの目的はモエカがラボに来るきっかけを取り消すこと具体的にはスーパーの前でモエカに会ったというあたりからの流れです アニメでは黄色の世界線の8月2日の出来事として描かれているんですがクリスの記憶ではこの場面は8月3日となっています世界線によってはクリスの脳内時計がずれていて24時間くらい先までの記憶を持っているその影響で2010年当時の実験の日時を1日間違えて覚えている これはセルによる強制タイムリープの影響かもしくはこの後説明するタイムマシン効果かそれら両方が重なった影響かもしれませんクリスの脳内時計がずれている影響が割とはっきり描かれているのがアニメの第17話「赤の世界線の襲撃の日時を間違えている」という場面です脳内時計のずれているクリスが当時の日付を間違えて記憶していて 8月2日のオカリンとモエカのメールのやり取りを取り消そうとして8月3日に現れて携帯すり替えを実行するで取り消したいメールのやり取りというのは8月2日スーパーの前でモエカに会った後、ラボに戻ったオカリンがモエカのメールに返信した場面多分この時にオカリンが送ったメールの内容が「IBN5100 はラボにある」というもの これがモエカをラボに呼び寄せてしまう原因になってその後モエカのラボ面認定やモエカの D メール実験につながってしまうミライクリスがこの辺りの流れを取り消そうとしたのが8月3日の携帯すす。り替えですこれらの携帯すり替え作戦で肝心なのはオカリンとモエカの初対面までは取り消さないというところ オカリンが最初に IBN5100 のことを知ったのはモエカがきっかけなので初対面のところを取り消してしまうとオカリンが IBN5100 というものを知るのが遅くなって IBN5100 争奪戦に出遅れてしまうんですねですので7月28日とかそれ以前の携帯すり替えというのはできない7月31日の携帯すり替えが反映された新しい世界線では 未来オカリンがその改編のリーディング・シュタイナーで記憶を上書きされますということは効果があろうがなかろうがもう同じ作戦はやりません携帯すり替えをもう一度やるとしたら8月3日の方ですね8月3日の方はミライ・クリスなのでリーディング・シュタイナーというのが無関係ということは次の世界線でも全く同じ過去改編をやろうとする可能性もあります おそらくその場合はタイミングも内容も同じになって新しい方はパラドックス判定で消滅その次の世界線になるとまた有効という繰り返しになると思います一つの疑問として萌香の情報を携帯に残したまま受信拒否とか非表示の設定にすればいいんじゃないのかというのがあるんですが多分それではダメなんですね オカリンとモエカはラボの外で直接会うという場面が何度かあるで直接会った時にモエカが「私のメール届いてないの?」と言ってきた場合拒否設定に気づいた2010年のオカリンが自分で設定を解除してしまう可能性が高いですのでそういうやり方では多分うまくいかないこの携帯すり替え作戦は2010年のオカリンに気づかれないようにというのが肝心なわけです この携帯すり替え作戦は多分2つの状態を交互に繰り返すパターンとなっていますそして世界線の色は5色一周して次の週の同じ色の世界線まで行くとこの携帯すり替えと世界線の色の組み合わせが逆になりますですので見方によっては10色の世界線があるとも言えますですが図が見にくくなるので5色にしておきます ゴルフコースみたいなフロント5とバック5というような感じですかねこの携帯すり替え作戦がうまくいった場合というのをまとめてみますまずは7月31日世界線 A1 に初号機が現れてミライオカリンの携帯とカコオカリンの携帯をすり替えこれでいわゆるビルド変更世界線 A には A2 というストーリーラインが追加されます 7月31日以降モエカからの連絡はなかったというストーリーに書き換わっていてオカリンが情報を漏らしてしまう展開は取り消されましたそして改編を終えた初号機が飛び立ちますと過去改編の判定が下りまして舞台は世界線 B へと移ります世界線 B では7月31日の携帯すり替えはもうやらない B の未来で携帯すり替えが検討されるとしたら8月3日の方ですモイカとオカリンが直接会ってしまってそこからまたメールのやり取りが始まっていると思いますそのあたりが8月3日の携帯すり替えでまた取り消される予定ではこれでモイカをラボから遠ざけることに成功するはずだったんですがここでまた厄介な現象が絡んできますタイムマシン効果です さてタイムマシン効果まずはオカリンの記憶にどうう作用すするかというお話ですタイムマシンによる改変が判定を受けて新しい世界線が生成されますここから新しい世界線の新オカリンが構築されるんですが一つの問題が生じます初号機で現れた未来オカリンは新オカリンよりも先に存在が確定していて 新しい世界線の未来を壁であるというふうにカウントされます新オカリンの記憶もそれとできるだけ矛盾のないように構築されますつまり新オカリンは前の世界線の記憶を持っているわけですしかしここからが問題点新しい世界線の方では最初から7月31日の携帯すり替えが済んでいます ですので新岡部はもう7月31日の携帯すり替えをやる機会はないはずだというのが何者ちゃんの見解ですそうすると初号機オカリンと新オカリンの間で記憶全体のサイズが一致しないというのが確定してしまう未来オカリンは前の世界線で2017年までを生きた後2010年へタイムトラベルをして 人生で2回目の2010年7月31日を過ごしました新オカリンの方はこの2回目を経験する機会がないわけですこれが原因で2人のオカリンの記憶全体のサイズが一致しないそういう状況で新しいオカベを構築することになる何者ちゃんはそれが気に食わないということで2人のオカリンの記憶サイズ問題を解決するために 新オカリンには7月31日を2回連続で経験させるというちょっと強引な処置が施されますその結果新オカリンの記憶は前の世界線の7月31日にタイムマシンが飛び立った時点までの記憶その後に新しい世界線の7月31日にタイムマシンが現れた時点からの記憶という風に タイムマシンが滞在していた時間帯がが2回分繋がる形で構築されます。こうしたオカリンの記憶に対してのタイムマシン効果の影響というのが一番はっきりと描かれているのがアニメの中で8月9日の場面「鈴葉残念会」での一幕です残念会の主役である鈴葉が一向に現れないまま結構遅い時間になってしまいましてラボの時計を見てオカリンが「 この時間ではもう遅い作戦は中止だという場面ラボの時計は23時を指していますそしてその直後の場面オカリンは外に出てブラウン管工房前のベンチに座っていますそこで何かの違和感を感じたような「ん?」というのがあって空を見上げるその次の瞬間に鈴葉からの「さよならメール」が届くんですがその時刻が21時9分 23時の後に21時9分というふうに繋がっていますというわけでこの場面のタイムマシン効果について考えてみますこの場面はおそらく黄色の世界線黄色の世界線の未来から f g 2 0の初号機がやってきて改変を起こしたという場面だと思います黄色の世界線のビルドの一つ IBN5100 が手に入らなかったビルドの未来からタイムトラベルをして IBN5100 が入手できるように過去を改変しようという作戦の影響だと思うんですねこの黄色の世界線例のタイムマシンオフ会におそらくフェイリスが参加していますでそのオフ会で疾風陣雷のナイトハルトが IBN5100 を持っているという情報が出るわけです 情報が出るというかナイトハルト本人が出席していて本人がそう言ったんじゃないかと思いますそれが黄色の世界線の未来おカリンまで伝わって未来のナイトハルトから IBN5100 を入手しようとしたんですが多分もうセルンが回収済みそれでは2010年当時のナイトハルトから IBN5100 を入手しようという作戦になったわけですね 黄色の世界線の多分2017年頃から初号機が飛び立ちまして2010年の8月9日オフ会が終わるくらいの21時9分に現れてナイトハルトと接触しますが結局 IBN5100 は手に入らずセルンの改編でビルドが変わっておりまして IBN5100 はすでに奪われた後でしたので作戦は失敗 そのまま2000年を目指して飛び立ってすずさんからの IBN5100 入手を目指しますこの初号機が飛び立ったタイミングが23時過ぎでしたタイムマシンが飛び立つと判定が下りまして8月9日の改編は次の緑の世界線に反映されることになりますそこでタイムマシン効果ですね初号機で現れる黄色のミライオカリムは 緑の未来岡部という風うにカウントされて緑の新オカリンのお手本になります緑の世界線の新オカリンはこの8月9日の改編をやる機会はありません黄色の未来岡オカリンが経験した人生で2回目の2010年8月9日21時9分から23時過ぎというのを 新オカリンは経験する機会がないはずなので、やはり二人のオカリンの記憶のサイズ問題が起こります。二人のオカリンの記憶のサイズを合わせるために、新オカリンには2010年8月9日の21時9分から23時過ぎという時間帯を2回連続で経験させるという処置が取られます。 その結果新オカリンの記憶は黄色の世界線の23時過ぎまでの後に緑の世界線の21時9分からという構成になりましたさてこのタイムマシン効果オカリンの携帯にもオカリンの記憶と似たような影響が出ます前の世界線では携帯をすり替えて飛び立ってからようやく判定が下ったはずです飛び立つ前まではビルド変更の状態で 改変は起きてていいたのに判定が下っていませんでしかし飛び立って判定が下って新しい世界線に初号機が組み込まれるということはすでにすり替えを終えた段階のはずつまり2010年のオカリン形態を持っているはずですその状態で新しい世界線のストーリーに組み込まれる 記憶の場合と同じ展開に当てはめて考えるとタイムマシンが運んでくる携帯がお手本になって新しい世界線の携帯はそのお手本と矛盾のないように構築されるそうするとこの場合すり替えがあろうがなかろうが携帯の内容は同じという状況になりますどのみち前の世界線の履歴が再現されるわけですさっきの記憶の場合は2回分をつなげた形でしたが 携帯の履歴の場合は現実の時間に合わせて前の世界線の履歴が新しい世界線で再現されますその結果前の世界線でタイムマシンが飛び立った時点までの履歴と新しい世界線でタイムマシンが現れた時点からの履歴これらが混ざった状態になります新しい世界線のモエカが送信していないメールが 新しい世界線のオカリン携帯にに新新着メールとしして受信日時のの通りに現れます新しい世界線のオカリンがそれに返信してしまうという事故も発生しますそのメールを起点としてまたもやオカリンとモエカのメールのやり取りが始まってしまうという展開になります具体的にオカリン形態のモエカメールの履歴はどういう状況になるのか まず8月3日の携帯すり替えが有効なビルドでオカリン携帯のモえカメールはどうなっているのかというのを考えてみます7月31日のタイムマシン効果で復活した履歴のうち8月3日の携帯すり替えで8月3日以降の萌えかメールが消える加えて8月1日と8月2日に燃えかメールがない場合は8月4日の萌えか D メール実験の後の履歴の状態になります 7月31日までのモイカメールは残っていいるという状態。そしてその逆のケース7月31日の携帯すり替えが有効なビルドがあってその後に8月3日のタイムマシン効果が反映される場合この場合は7月31日の携帯すり替えでビルドが変わると萌えかメールは7月31日以降が一旦消えます。 そしてその後、8月3日のタイムマシン効果で前の世界線の履歴が復活する前の世界線の履歴というのはつまりさっきのパターンですね7月31日までの萌えかメールは残っているという状態8月3日のタイムマシン効果でその状態になりますので7月31日までの萌えかメールが残っていればその後も萌えかとのやり取りは続いてしまうと思うので 結局たくさんのモエカメールが届くことになるんじゃないでしょうか携帯すり替えはタイムマシン効果に邪魔される形になって一部のビルドで影響はあったしかし成果はなかったといったところだと思いますこの携帯すり替えのタイムマシン効果でオーカリンの携帯にはおそらくいろんな世界線の履歴が混在している状態になりますメール大好きモエカというのは事実なんでしょうが オカリンが受信した萌えかメールの量の多さというのはいろんな世界線の履歴が混ざっているからという理由もあるんですね。続きましてようやく今更リーディング・スタイナーのお話です。まずは基本的なところですが世界線1で過去改変を引き起こしたオカリンの記憶を世界線2のオカリンに向けて発信して世界線2のオカリンの記憶を世界線1のオカリンの記憶で上書きする。 という現象ですこのリーディング・ュタイナーというのは発信側と受信側双方ののオカリンの脳内時計を基準に採用しますこの脳内時計というのは現実の日時とは違ってオカリンが死ぬまでの記憶全体のサイズのうちの何に当たるタイミングであるのかというオカリン個人の絶対時間です。 さっきのタイムマシン効果の話でも2人のオカリンの記憶全体のサイズ問題というのがありました世界線によって展開はそれぞれ違いますのでオカリンの記憶の全体サイズもそれぞれの世界線で違いますタイムマシン効果だけでなくタイムリープの場合も同じ時間帯を何度も経験することになりますのでオカリンの記憶の全体サイズはどんどん増えていきます その増えた記憶全体を現実の誕生日から明日までのサイズに当てはめると、オカリン個人の絶対時間と現実の日時は一致しなくなります。他の世界線のオカリンとも脳内時計がずれている状態になる。こうしてオカリンの脳内時計を基準にしてリーディングシュタイナーが作用した結果、世界線が変わった後は違う日時になっているというケースが多いんですね。 そして次にリーディング・シュタイナーと強制タイムリープの合わせ技という実例についての考察ですアニメの第2話ほぼ徹夜で俺はジョン・タイターについて調べたという場面7月28日というテロップが出ます第1話が7月28日でジョン・タイターについてほぼ徹夜で翌日まで調べてその後のシーンがまたもや7月28日 この場面はおそらく赤の世界線で徹夜する前は紫の世界線だったんじゃないかと思いますまず紫の世界線の7月29日一本ゲルバナ実験をやりますこれが過去改変だと判定されてリーディング・シュタイナーが発動赤の世界線のオカリンの記憶が上書きされることになります しかしこの紫と赤の世界線2人のオカリンは記憶全体のサイズが違いますのでリーディング・シュタイナーがずれますこのケースでは未来の方向に少しずれます。それに加えて赤の場合はオカリンが強制タイムリープを食らっていますオカリン自身には自覚はないんですが24時間くらい先の出来事まで知っている状態になっている 赤の世界線が生成される段階でリーディング・シュタイナーの受信はすでに計算に入っていて7月29日の夕方くらいには紫の7月29日の一本ゲルバナ実験までの記憶を受信することが決まっているその上で赤の未来では強制タイムリープを喰らうというストーリーになっています その影響でリーディング・シュタイナーで受信した紫の世界線での記憶を24時間ほど早く知っているという状況ですこういう風にリーディング・シュタイナーのズレと強制タイムリープの合わせ技によって赤のオカリンは7月28日の時点で今日は7月29日のつもりこうしてオカリンは日付を間違えているので 赤の世界線では7月28日のうちに一本ゲルバナ実験をやることになります早めにやってしまった一本ゲルバナ実験で過去改変の判定を受けますリーディング・シュタイナーが発動して黄色の世界線のオカリンの記憶が上書きされることになりますここでまたもやオカリンの記憶のサイズ問題がありまして今度は24時間ほど飛び越える形になりました そこへクリスが現れる。この黄色の世界線のクリスが現れたタイミングというのが紫のミライダル君の改変によって早められた結果7月29日の19時より前だったという状況ですではこの辺りの下りをアニメで描かれている道順でたどってみますまず紫の一本ゲルバナよりも前までが描かれていてその後に赤の世界線 リーディング・シュタイナーと強制タイムリープの合わせ技が効いている状態で赤の7月28日のお昼頃となっていますほぼ徹夜でという場面があって赤の一本ゲルバナ実験の途中まで赤の一本ゲルバナリーディング・シュタイナーで黄色の7月29日へ一応ノックはしたんですけどとクリスは言うんですが オカリンにはノックの音を聞いいいいた記憶はなないという道順になっていますこの辺りの出来事というのはオカリンの記憶の層齬がごくわずかしかない場合は本人がリーディング・シュタイナーの発動に気づかないという実例でもありますとまあ基本の部分はこんな感じなんですがリーディング・シュタイナーというのは実はもうちょっとややこしいルールがあります はい、また勝手にいい加減なキャラクターを作って登場させてしまいますがリードくんですリーディング・シュタイナーの挙動をコントロールしている神様みたいなもんですね過去改変という判定を受けるとこのリードくんが持っているメモにその案件に関する情報が記録されます改変になるような行為を行った世界線の色その案件の関係者 それから発信したリーディング・ュタイナーの受信プロセスに入るためのクリア条件というのもありますはい、まず世界線の色これは例えば D メールによる過去改変であればその D メール送信を行った世界線の色ですねそれから関係者これは D メール実験の場合で言えば実験に使った携帯電話の持ち主というのが関係者として記載されます 送信に使った携帯の持ち主受信側の携帯の持ち主それから電話レンジバージョンアップ後の実験であれば中堅に使った携帯の持ち主もこの関係者の欄に記載されますそしてクリア条件これは関係者の欄に記載されている全員が新しい世界線で改変の途中経過や影響を観測する確認するというようなことになります このクリア条件が達成されない場合その世界線でリーディング・シュタイナーの受信プロセスに移らずにさらに次の世界線で達成されるかどうかの審査に移ります。そこでもダメならさらさに次の世界線というふうにリーディング・シュタイナーの信号が世界線をスキップする場合があります。 スキップで飛び越えられてしまった世界線のオカリンたちはリーディング・シュタイナの受信をしませんので記憶の上書きは起こりませんスキップが続いて次の週の同じ色の世界線まで来てしまうとこれはもう何度世界線を変えてもクリア条件は達成できないだろうと診断されましてクリア条件を放棄して受信のプロセスに移ります上書きは発生するんですが 同じ色の世界線となるとオカリンの記憶にはほんのわずかな違いしかないのでリーディング・シュタイナーは一瞬で完了します同じ色の世界線なら展開やタイミングも非常に似たものになるので上書きされたオカリンはリーディング・シュタイナーの発動に気づかないそういったケースもいくつか出てきますさてここまでの話を踏まえて萌エカの案件をいくつか考察しようと思うんですが まずはその前にモエカの携帯についてのお話ですアニメの中で8月4日にモエカの D メール実験がありますこの時にモエカが4日前に機種変更をしたというふうに言っていますこれいかにも嘘っぽく聞こえるんですがある程度は事実と一致していますモエカが使っているのが新しい携帯であることは本当なんですね ただし機種変更ではなく別のキャリアで新規契約したのがこの携帯です FB の指示でセルンに把握されていない新しい番号とアドレスを用意したわけですね要するに裏切り用の携帯ですモエカの新携帯なんですがフェイリスがこれと同じ機種の色違いのやつを使っていますアニメに出てくるフェイリス実験の少し前8月6日のラボのシーンなんですが ラボに IBN5100 がないことにオカリンが気づきますまずオカリンは自分の携帯からルカ子に問い合わせをするそこでもありかがわからないので今度はフェイリスに電話をかけますこの時にわざわざマユリの携帯を借りてフェイリスに連絡していますこれはフェイリスが新しい携帯に変えた時にやっぱり番号とメールアドレスが変わったんだと思うんですね で、オカリンがまだフェイリスの新しい番号を知らないのでマユリの携帯を借りてフェイリスに電話をかけたということだと思いますそこから考えてもやはりモエカの携帯も新しいもので2010年の夏モデルという感じだと思いますさてその新携帯を駆使しての FB とモエカのセルンに対する裏切りの始まりについて 鈴葉がブラウン館工房でバイトするというのは偶然ではなくてやはりミスターブラウンを頼ってそこを訪れたんだと思いますまあラボの真下だからという理由もあったのかもしれませんしオフ会の会場に近ければ父親探しがやりやすいというのもあったかもしれませんが2036年の未来までミスターブラウンなら協力してくれるはずだというのが伝わっていたんじゃないかと思います ミスターブラウンの方では鈴葉に会えば当然鈴さんだというのは一目で分かりますので鈴葉の方でも正体を隠してもしょうがないと思うんですねなので鈴葉の方からミスター・ブラウンへ未来を変える作戦に協力してくれと話すわけですミスター・ブラウンは協力を約束するんですが自分のことをセルン側の人間だというのはやっぱり言えないだろうと思います それを言ってしまうと鈴葉から一切信用してもらえなくなって協力させてもらえない状況になると思うんですねそれとラボにはセルン側の盗聴器が仕掛けてありますもしミスター・ブラウンが鈴葉に「俺はセルン側だ」と正直に伝えてしまった場合鈴葉がラボの中でその話をしてしまうかもしれないそうなるとその経緯が全部セルンに筒抜けになって 裏切る前にナエちゃんがさらわれるとかそういう展開になってしまう。そして心情の面から考えても正直には言えないと思います。子供の頃のブラウン少年を鈴さんが助けたこと、それ自体が間違いであったとか、鈴葉にそんな風には考えてほしくない。ってなわけでミスター・ブラウンが鈴葉に正体を明かせるとすれば、 それは、IBN 五千百を自分で入手して、鈴葉に手渡した後、ということになります。それが叶うまでは、事情を知らないふりをしつつ、鈴葉の作戦に協力する。一方で、密かに萌えかに指示を出して、セルインよりも先に IBN 五千百を入手するというのが FB、つまりミスターブラウンの方針となります。 そして萌えかとの連絡用に FB 自身も裏切り用の携帯が必要になります FB が使っている携帯というのはまゆりとかルカ子ちゃんが使っているのと同じモデルですボタンがハート型になっている可愛いやつですね要するに FB がこのモデルが欲しかったということではなくて苗ちゃんに携帯を買い与えるにあたってお父さんも一緒のやつにしようという流れだと思いますね ですので FB なえちゃんまゆりルカ子ちゃんこの4人が使っているのも割と新しい機種なんだろうと思います2010年夏モデルでしょうかさてこの FB と M4 が裏切り専用の携帯でセルンに見つからないようにやり取りをするわけですがメールのやり取りにはあるルールがあります必ず相手のメールに返信する形で連絡すること つまりこれがモエカの携帯の履歴を埋め尽くしていたリリリというやつでですすね必ずこれで毎回本人確認をする例えばセルンに裏切り携帯がバレてモエカから奪った裏切り携帯でセルンがモエカのふりをして FB にメールをよこすというような可能性も考えられますので必ずお互い返信という形で連絡を取るというのがルールになっています。 つまり FB のアドレスからモエカに届いたメールであってもリリリの形式でない場合はすぐに信用してはいけないということですこの場合モエカは本当に FB ですかというふうに反応すると思いますさてようやくですがモエカ関連の改編の考察に入ります順番としてはおかしいんですがまずはモエカ D メールの取り消し編のお話です まずは、萌えかが住んでいるハイツホワイト編。萌えかの携帯から2通か3通 D メールを送ったんですが、どれも空振りに終わってしまいました。この時に取り上げた萌えかの携帯の履歴から、レトロ PC は柳林神社倉庫、至急回収せよという文章を発見します。 このモイカ取り消しハイツホワイト編は失敗してしまうんですが失敗の原因は例のクリスルールですスタディ004で考察したやつですねこのハイツホワイト編の時はクリスがラボで機材の担当マユリがブラウン管工房で42型が消されてしまわないように工作する係ですねこの案件のリード君メモを見てみますと世界線の色は緑 関係者のだは送信がモエカ携帯ダル君がこの時はいなかったようなので中継はおそらくマユリ形態そして受信はまた萌えか形態クリア条件は過去のモエカの行動が変わる経過とか影響とかを新しい世界線のモエカとマユリが観測すること。 今回の場合は大ざっぱに言えば新しい世界線の萌え家に D メールがちゃんと届いたことをまゆりが知る機会があれば OKD、OK、メール送信が複数回ありますがリード君メモの内容は同じですね関係者も内容も同じさてこの時の D メール送信は機材の設定を全部クリスが行いましたのでクリスルールで設定されています PC 側の設定と電話レンジのタイマーの設定を同じ値にするというルールですねアニメの映像では電話レンジのタイマーの数値が264クリスルールなので PC 側もおそらく同じ264となっていると思います走行時間は264時間つまりちょうど11日間にしたかったわけですが タイマーの値の264が倍率として作用してしまいますので264時間 ×264%=696.96 時間 =29.04 日となります29日間ほど遡ってしまいますので届くのは7月13日そこまで遡ってしまうとですね鈴葉が2010年に現れるよりもだいぶ前なんですね つまりモエカの新キャリアのアドレスがまだ存在していないわけですですので受信できるアドレスが存在しないということでこのハイツホワイト編の D メールは消滅してしまいましただから当然リーディング・シュタイナーも発動しなかったという単純な話ではなくてマユリの中継の問題が残っています 中継の携帯で受信する時間は 600W の作用で 6% の倍率がかかりますので264時間 ×6% イコール 15.84 時間となりますので8月11日の早朝にマユリの携帯で受信することになりますこれは何らかの改変にはなると思いますので判定を受けて青の世界線のマユリ携帯に届きます そこで問題となるのがリードくんメモのクリア条件です。萌香がそもそも D メールを受け取れませんでしたので、それをマユリが見たり聞いたりする機会は当然ありません。この案件では何度世界線を変えてもクリア条件を達成できません。マユリの行動が少し変わるという改変にはなると思いますので、リーディング・シュタイナーが発動したんですが、 クリア条件を達成できないといとう理由でスキップが続いて次の週の緑まで来るともう何度世界線を変えてもクリア条件の達成はできないだろうと診断されて条件が放棄されて緑の世界線で記憶の上書きが行われたんですが2人の緑オカリンの記憶にはほんの少しの違いしかないのでリーディング・シュタイナーが一瞬で完了。 オカリン自身がリーディング・シュタイナーの発動に気づかなかったというわけですこのハイツ・ホワイトの場面では D メールを23回送信して同じ現象を繰り返していますので最初の緑の世界線から23周先の緑の世界線まで進んだわけですねこれがハイツ・ホワイト編の改変失敗の顛末ですはい続きまして モエカ取り消しの今度は FB 編ですね。緑の世界線の8月14日に FB の携帯から D メールを送信しました。内容は ibn 5100中止して待機絶対に動くなこの FB 編の場合はハイツホワイト編と違ってクリスも現場に出ていますのでラボで機材の設定を担当したのはダル君ですね。 つまり中継の携帯もおそらくダルクン携帯が使われているですので今回はクリスルールではなくて120秒ルールですね PC 側で速攻時間を設定して電話レンジのタイマーは速攻時間に関係なく120で固定という設定ですタイマーの値がやはり倍率として作用しますので速攻時間は 120% に伸長されますが リスルールのような大幅な慎重にはならずに済むわけですねでこの萌えか取り消し FB 編の時のリフターはどうやって準備したかというところアニメの中で8月10日の場面ラボの床の穴からダルんのドライバーが落っこちてリモコンに当たって42型が消えてしまったというのがありました多分あれの再現だと思います ドライバーか何かを穴から置くことしてうまいことリモコンに当てた。もしくは鈴葉が工房のシャッターを下ろすのに使っていた棒。ああいったもので上からリモコンを突っついたのかもしれません。さて FB 編リードくんメモの内容は世界線の色は緑。関係者は送信が FB 形態、中継がダルくん形態、受信がモえか形態。 クリア条件は新しい世界線の FB とモエカとダル君がモエカは待機という改変の経過や影響を確認すること送信が8月14日の午前中くらいで受信目標日時は7月31日の11時頃たい丸14日間くらいの速報ですかね 三百三十六時間かける百二十パーセントイコール四百三点、二次回イコール十六点。八日となります。つまり、実際の受信日時は、七月二十八日の昼間ということになります。このくらいのタイミングであれば、萌えかが裏切り形態を使い始めた後だと思いますので、ちゃんと過去の萌えかが受信できるというわけですね。 ですが受信した青の世界線のモエカがこのメールをすんなり信じるわけではない FB のアドレスから届いたメールとはいえリリリの形式ではないのでこれは FB と M4 の連絡のルール上一旦 FB に確認することになります FB のアドレスからこういうメールが届きましたけど間違いないですかという感じで。 FB はモエカから報告を受けましてちょっと警戒するわけですね裏切り形態がセルにバレたのかもしれないこの IBN5100 捜索は中止というメール以外にもモエカの裏切り形態には不審なメールが何通か届くんですねモエカが送ってもいないメールにオカリンが返信してくるとかモエカの D メール実験の時のメールが届いたりとか それらが都度モイカから FB に報告されます。特にこの IBN5100 捜索は中止というのはセルンが送ってきたものだとすると非常にまずいモイカから不審なメールの報告を受けた FB の判断は「 やっぱり裏切り形態がバレたのかなということでひとまずもエかに待機を指示して IBN5100 の捜索は自分一人でやった方がいいかなという方針に変わります結局8月14日に FB 形態から送信した「IBN5100 捜索中止して待機絶対に動くな」という D メール送信による改変は結果的にその通りの効力を発揮する形になりました そしてリーーディングシュタイナーの方ですね。この案件のクリア条件新しい世界線のモエカが待機モードになっていてラボに近づいてこない IBN5100 を探していないという状況をこの案件の関係者の3人 FB とモエカとタル君が確認すること。 青の世界線の FB と萌えかは当事者としてその改変を経験しますので当然クリア条件達成となりますダルくの方は中継で受信するのが336時間 ×6% イコール 20.16 時間ということで8月13日の昼間か夕方くらいに受信する感じですかね FB のアドレスから送られてきますので迷惑メールっぽくも見えるんですが IBN5100 というキーワードが入っていますので多分ダル君からオカリンに報告するんじゃないかと思いますでだるくんのクリア条件達成はここからもう少し後だと思います萌えか取り消し FB 編のリーディング・シュタイナーは結論から言えば青の世界線で受信して青オカリンの記憶を上書きという結果になりました そのリーディング・シュタイナーで上書きされた青の世界線のオカリンはその時点でハイツ・ホワイトのモエカの部屋にいますなんでそこにいるのかおそらく青の世界線でも緑の世界線同様モエカが自殺に見せかけて殺害されたからだと思います緑の世界線の展開と同じようにモエカの死を知ったオカリンがタイムリープであの時間帯に記憶を上書きして 生きている萌えカに会いに行ったんじゃないかと思います。8月13日に FB のアドレスから IBN5100 に関するメールがダル君に届きます。このアドレスは脅迫メールを送ってきたアドレスと多分同じなんですね。青の世界線のオカリンも多分このアドレスに見覚えがある。なので青の世界線のオカリンはダル君からこのメールを見せられて、 脅迫してきた連中が IBN5100 を狙っているらしいと考えてそれがモエカたちなのか確認しに行くそこでモエカの死を知ってタイムリープ記憶を上書きされたオカリンが8月15日にハイツホワイトへ行くそしてモエカから「IBN5100 は上司からストップがかかったから必要ない」というのがオカリンに伝わる それがダルクンにも伝わるという感じですね多分ダルん経由の情報に基づいてオカリンがモエカの待機を確認したというのがダルクンのクリア条件達成と判断された新しい世界線でもその案件の関係者になるというようなことがクリア条件達成と判断されるんじゃないかと思います そしてこの緑の世界線の FB 編が行われているビルドについてちょっと特殊な事情があります萌エカとオカリンで IBN5100 を運ぶラウンダーを追跡して見失ったりしてタイムリープをしましたそのタイムリープの後のビルドが FB 編のビルドとなってそのビルドでは FB の正体が明らかになるわけですね そうするとこのビルドでは FB の正体が2036年まで伝わりますつまり鈴ハは2010年を訪れるのは変わりませんがブラウン管工房には近づかないわけですこのビルドでの鈴ハのバイト先は多分牛丼専門店3歩だと思いますそこならオカリン達とのつながりもある程度ありますので鈴ハとラボの関わりはそんなに変わらないんじゃないかと思います ただし FB と2010年の鈴葉は一度も会う機会がないはずなので FB は未来を変える作戦のことを一切知らないなので緑の世界線のこのビルドの場合は FB とモエカはセルンを裏切ることなく命令通りに動いて IBN5100 を回収したという展開になっています「ズさんには関係ねえ」というのはそういう状況で出た言葉だったということですね ちなみにこのビルドでも裏切り携帯という名の新機種を使うことになった経緯を考えてみますと FB に関しては多分やっぱりナエちゃんに携帯を買い与える時にお父さんも同じやつを買おうという流れ萌えの場合はアークリライトのバイトを始める時に新しい番号とアドレスが必要になったのかなと思います バイト先に登録する電話番号がセルン用の電話番号と同じではちょっとまずいのかなと古い方の番号をバイト先に登録して新しい方をセルン用として使っているそんな感じじゃないでしょうかさて次のお話は萌エカ本人の D メール実験ですね8月4日の萌エカ D メール実験 紫の世界線の8月4日に行われた萌えか実験ですが結論から言うとこの実験のリーディング・シュタイナーは青で受信するという形になりました青の世界線というと萌えか取り消し FB 編の D メールが届いた世界線萌えかが待機を命じられているのでラボに近づいてこなかったという状況になっていますではリード君メモ世界線の色は紫 関係者は送信と受信がモエカ中継がダルクンという形ですねクリア条件は IBN5100 は柳林神社にあるというのが過去のモエカに伝わったということを新しい世界線の関係者2人が確認するでこの D メールの受信目標日時ですが 萌えかの話では4日前に機種変更したということですのでそれをやめさせようとする D メールが4日前に届いたのでは遅いということで5日前に受信する設定で D メールを送信するという感じですねなので PC 側でまず120時間という設定そして電話レンジのタイマーも120バージョンアップ後の120秒ルールとクリスルールの問題がありますが この場合はどちらの解釈でも正しい設定ということになります。PC もタイマーも同じ数値になるので。それが理由で、この段階でもバージョンアップ後の電話レンジのタイマーの解釈が2種類あるという問題が表面化しませんでした。オカリンやダル君から見れば、PC の値が速行時間で、タイマーはとりあえずいつも通り120。 放電現象から送信完了までの時間が足りていれば問題ないという理由ですねクリスから見ると PC とタイマーが同じ値だから OKPC、OK、とタイマーどちらも速行時間の値に合わせる必要があるという解釈ですねさてそういった状況で送信される燃え火実験の D メール実際に届くのはいつ頃になるかというと 120時間かけコ1 2 0 1 4 4時間ちょうど6日前ということになります7月29日のお昼前くらいでしょうか中継のダルコンが受診するのは120時間かけン6で 7.2 時間前8月4日の未明ですかねまずモエカの受診は赤の世界線の7月29日 IBA の5100は柳林神社にあるという内容だと思いますが、これが自分のメールアドレスから送られてくる。この時点の萌えかはメールを過去に送るというオカリンたちの技術をまだ知りません。とりあえず変なメールが来たということで FB に報告。FB は裏切りを準備していることがセルにバレたんじゃないかと心配します。 送ってきた相手のアドレスがオカリンのものであればモエカをオカリンに接触させてオカリン携帯を使っているのが本当にオカリン本人かどうかを確認させれば済むんですがモエカのアドレスから届いたとなると FB としてはどうやって確認すればいいかわからないわけですね直接会うのはまずい会いに行ったらセルンの罠が待っていたなんて可能性もあります 報告してきたのはモエカ本人だとしても IBN5100 の情報に関しては本当にモエカ本人が送ってきたのかどうかの確認ができないなので IBN5100 が神社にあるという情報に簡単に飛びつくわけにはいかないモエカに対しての返事はとりあえず待機ということになりますそのまま数日過ぎまして8月2日オカリンがモエカにメールを送ってきます たぶんモエカが何も質問していないのにオカリンが答えをメールで送ってくるという状況だと思います。これが例の携帯すり替えが8月2日に行われたケースの影響ですアニメの第6話モエカがラジカン前でメールを打っている場面この時はラジカン前でテレビクルーが撮影をやっていて携帯すり替えを終えたミライクリスがなかなか初号機の場所まで戻れません。 セルンはラボ面を監視しているので多分携帯すり替えに気づいて近くまで様子を見に来ているそしてモエカの方はクリスが持ち去ったオカリン携帯とメールのやり取りをしているかもしれませんクリスが持ち去ったオカリン携帯は電源オンになっていて盾の役割を果たしますつまりオカリンが持っている携帯でモエカメールを受信してしまわないように持ち去った携帯の方でわざと受信してしまおうということです 結局タイムマシン効果の影響でこの時に受信したモエカメールが別の世界線のオカリン形態に引き継がれてしまいますそのメールにオカリンが返信してしまうというのが8月2日のお昼頃の状況ですモエカとしては送っていないメールの返事が来るわけでまたもや変なメールが来たということで FB に報告これで FB がモエカに指示を出します 今、岡部の携帯を使っているのが本当に岡部本人かどうか直接会って確認してきてほしいこういう指示をモエカに出しますつまりセルンがオカリン携帯を奪ってモエカや FB に罠を仕掛けているのではないかという確認ですねアニメで描かれている8月2日の場合はあれは赤ではなくて黄色の世界線でオカリン携帯を使ってクリスが実験をやっていました タイマーの数値と走行時間の関係を割り出す実験をやっていたんですがこれは一番早いペースで実験が進んだ場合はタイマー実験が8月2日になるんですが黄色以外の世界線ではもうちょっと実験の進み具合は遅い紫のミライダルコンの改変の影響ですね 黄色の世界線の場合はこの改変の影響でクリスが初めてラボを訪問するタイミングが最も早い7月29日の19時よりも前となっています変態実験を成功したと判断しましてそこから順調に実験が進んでいくので他の世界線よりも実験の進行が早いその黄色の場合はタイマー実験が8月2日というペースになっている 紫のミライダル君の改編というのは赤の世界線でも一部のビルドでは有効になっていますのでそのビルドではやはりクリスのラボ訪問は一番早いパターンですが赤の世界線の場合はゼリーマンズレポートの閲覧がありましてその後にオカリンの開発競争宣言ですねセルンよりも先に完璧なタイムマシンを完成させるぞと息巻くわけですが 赤のクリスはその宣言を聞いて付き合ってらんないと言ってラボを脱退してしまう時期があるんですねこの影響で少し実験のペースが遅くなって紫の未来ダルクンの改変の効果と合わせるとプラマイゼロという感じになりますそうなると赤のこのビルドのタイマー実験は8月3日赤の世界線でモエカがオカリンに会いに来る8月2日 タイマー実験がないということは、オカリンが自分の携帯を持ち歩いてるはずなんですね。実験に使っていないので。モエカが直接会って目の前でメールを送れば、オカリンが携帯を取り出してそれをモエカも確認できるということです。 FB が知りたがっていた岡部の携帯を使っているのは本当に岡部本人かという確認ができましたそのオカリンから IBN5100 はラボにあるという情報がモエカに送られてきますこれでようやくモエカの待機モードが終わってラボに食い込んでくるわけです赤の世界線でもモエカがラボに来て IBN5100 の実物を確認 おそらく8月3日前後にラボでの D メール実験を目の当たりにしますアニメでモエカが目撃した実験はトゥットゥルマヨシ実験でした黄色の世界線の8月3日にやった場合が描かれていますバージョンアップ後に転送機能の確認で行われる実験ですね紫の世界線の特定のビルドで8月4日にトゥットゥルマヨシ実験が行われまして その時送信された D メールが赤の世界線に届きますバージョンアップ後で120秒ルール120時間 ×120% でちょうど6日間の速報受信するのは7月29日の13時43分となりますタイムマシン効果で赤で受信した D メールが黄色のオカリン形態に再現されます アニメではその再現された履歴を確認して想定通り5日前に届いたと判断されましたこの実験の場合は珍しく実験の際に新着お知らせのランプがついた描写がありますつまり黄色の実験の際に送信された D メールは間違いなく同じ黄色の世界線の6日前に届いたということですねこれは鈴葉の1975年の事故みたいな状況でして 新たに送信される同じ案件の D メールがタイムマシン効果で再現されるメールをさらに過去の方向へ追い越します黄色の方が後からの受信だと多分同じ案件で重複するからという理由で判定を受けて消滅してしまうと思うんですが追いい越したたのででで受信できたという状況です。そして届いたのに改変にならなかった。 8月3日に送信して6日間の速報で7月28日の昼間に届きました7月28日というと D メールを受信する1時間後くらいにマユリとメールのやり取りがありますその前にトゥットゥルマユシーという挨拶が届くおそらく D メールを受信したオカリンがマユリに返信してどうかしたかというような感じでやり取りが始まる改変になりそうな展開ではあるんですが この場合はまゆりの方がそもそもオカリンに話しかけてくる用事があるのでオカリンからどうかしたかと聞かれた後の2人のやり取りは結局同じ内容になるタイミングは少し変わったかもしれませんがこの D メールを受信したところでまゆりとのやり取りの内容が変わるわけではないので改変の効力が無力化されたんだと思いますだからリーディング・シュタイナーも発動しなかったわけです そして中継のダル君の受信も改変とは判定されませんでした多分朝6時台くらいに受診しますどうせラボに来る時にマユリと顔を合わせますのでその時に「おはよう」と挨拶するこれもどのみちそうなるという話で「トゥットゥルーマユシー」というメールが届いたからといってその後の展開には全く影響がなかったということだと思います さてモエカの話に戻りまして赤の世界線でモエカは紫モエカからの D メールを受信しました送られてきた経緯が分からず様子見が続きます数日経ってからモエカがラボを訪問して赤の世界線でもトゥットルマヨシ実験か他の実験で D メールという技術を目の当たりにしますそれでようやく、 7月29日に受信したメールは未来の自分が送ったものという推測に至りますそしてもちろんそれを FB に報告その結果赤の世界線でも改めて燃えか実験をやることになるというループが発生しますこれは次の世界線でも同じですね D メールを受け取った過去のモエカや FB がその情報を信じられるようになるのはモエカがラボでオカリンたちの D メール実験を目撃した後なのでやはりその頃には IBN5100 がもう神社にはないこの流れを挽回するために新しい世界線でも改めてモエカ D メール実験をやるという展開になっていく。 ただし全く同じ内容では受け取ったモエカも報告を受けた FB もまた信じないはずなので多分モエカが文章を少し変えますなのでパラドックス判定を受けずに次のモエカ実験の D メールもちゃんと受信できたと思いますということで紫で始まったこの実験赤黄色緑で行われるモエカ実験も同じ関係者同じ目的で行われるものなので 紫の萌えか実験から派生した同一案件の一部というのがリードくんの診断です8月4日の実験だけなら萌えかのクリア条件は赤ですでに達成できているんですが派生案件の発生で次の世界線もクリア条件の審査が続きますこの案件のリーディング・シュタイナーは結局青の世界線までスキップが続きます そして青の世界線になると例の「萌えか取り消し FB 編」の D メールが届きます。それに加えて青の場合は8月3日とか8月4日の時点では IBN5100 がラボにありません。なので8月4日の萌えか実験が行われない。ということで派生案件がここで途切れますので萌えかに関しては青でクリア条件達成と診断されます。 そしてダルくんのクリア条件の達成はどうなるか IBN5100 が柳林神社にあるということをモエカが知ったということをダルくんが知ったとなればクリア条件達成なんですがなかなかそういう機会がないわけですアニメでは黄色の世界線の8月3日モエカがラボに来た時にオカリンからモエカに対して「 IBN5100 の持ち主は柳林神社だと教えてしまう場面がありますがあれもギリギリでダル君がラボに来る前だったのでだるくんはモエカにその情報が伝わった場面を観測できませんでしたダル君のクリア条件達成の鍵となるのは7月28日のメイクインニャンニャンでのやり取りですアニメでは赤の世界線のメイクインニャンニャンのシーンがありました この時点のビルドはまだセルンによる IBN5100 買い取りが実行されていなくて赤なんですがメイクインニャンニャンが存在しています7月28日にオカリンがモエカと会って連絡先を交換その後メイクインニャンニャンでダル君に会って IBN5100 って知ってるかというあのくだりですね 赤のあの場面では「秋葉にはない」という返信をした後にフェイリスがオムライスを持ってくるという流れでしたこれが世界線によっては同じ7月28日の「メイクインニャンニャン」でフェイリスから「IBN5100」の具体的な情報が入ります「私が柳林神社に奉納した」という証言ですこれはすずさんの手紙の宛先が関係しています アニメでスズさんの手紙というと紫の世界線タイムマシン修理を終えて2010年のスズハが出発した後オカリン宛てのスズさんの手紙をミスター・ブラウンが持ってくるという展開でしたあの場合は青のセルンが過去改変を起こした結果オカリン宛ての手紙になったそのセルン改変がない場合は IBN クリスクリス宛ての手紙です 赤がその IBN クリススというケースですね。この場合はフェイリスが具体的な情報を持っていないではフェイリスから具体的な証言が得られるケースではどんな展開になるのかを考えてみますまずメイクインニャンニャンでオカリンがモエカから聞いた IBN5100 というものについてダル君に質問ダル君の説明は幻のレトロ PC というものですね そこへフェイリスが来て会話に参加します。IBN5100 は私が柳林神社に奉納したと証言それをオカリンがその場でメールで打ってモエカに送りますメールの内容は「レトロ PC は柳林神社倉庫支給回収せよ」となりました この時点のオカリンは IBN5100 の重要性を知りませんのでモエカに対して回収せよなんて書いて送ってしまうわけですでここでダル君のクリア条件の話ですねこの時オカリンがモエカに送ったメールがダル君経由でモエカに IBN5100 の在りかが伝わったという証拠になりますレトロ PC というのはダル君が IBN5100 を表現した言葉で これがダルクン経由の情報であるるという証拠になるモエカや FB なら「レトロ PC」という表現は使わないわけですねそしてそれをオカリンがモエカ宛てに送る場面をダル君が観測したという状況でしてこれで8月4日のモエカ実験のダル君に関するクリア条件が達成されることになりますではどの世界線でそれが達成できるのか といいう答えはモエカ初登場の場の面に関係しています第2話でモエカがオカリンに近づいてきた理由は7月28日の初号機による改変が原因ですこの時の改変の目的はラボのテレビに仕掛けられた盗聴器の除去それと合わせてここでも携帯すり替えをやっています ラボ襲撃でオカリンがタイムリープした後事前にモエカに会って尋問する場面がありましたその時にタイムマシンの技術を公表しようとしたというラボの内部でしか知りえない情報をモエカが知っていたことが判明しましたその記憶が取り消し編の時のリーディング・シュタイナーでたくさんのアルファ世界線のオカリンに引き継がれます盗聴器のことはどの未来オカリンでも知っているという状況です 盗聴器の除去という改変の結果は第1話で出てきた通り盗聴の音声がセルンに届かなくなったので遠隔操作で映像と音声をセルンが止めましたそうするとそのテレビをオカリンがブラウン管工房に持って行って FB に修理を依頼 FB はこの段階で裏切りがバレるとまずいのでセルンの指示通りに新しい盗聴器を仕込むそして携帯すり替えの方 アニメの中で終盤にデータ消去が実現したのは青の世界線ですがどの色の世界線でも ibn 5100ででデータ消去の実行まま進むビルドが多分ありますデータ消去を実行してリーディング・シュタイナーが完了するとデータ消去が反映された世界線になっていたわけですがオリジナルの世界線のストーリーは当然変わっていない。 オリジナルの世界線の未来では IBN5100 でデータ消去をやっても何も変わらなかったという結論になりますとなるとセルンの脅威を排除する手段としてはもうモエカとの関わりを最初のところから取り消すしかないという結論になりますしかし7月28日にモエカとオカリンが直接会っているのでそれが携帯すり替えで取り消せるわけはないかと思いきや 実はオカリンとモエカの初対面は7月27日アニメ本編よりも前の7月27日に連絡先の交換を済ませていて7月28日に初めて IBN5100 に関するメールを送ってくるという展開だと思いますもともとのビルドでは7月28日に会う機会はなくて IBN5100 に関するメールのやり取りだけだった 7月28日以降の萌えかメールを消しておけば IBN5100 とかスーパーハッカーとか萌エカが興味を示す情報を取り除くことができるそうすれば萌えかメール関連の D メールが届かなくなって世界線を変えれば完全に関係を断つことができるはずそういう作戦ですね7月28日からの萌えかメールを消す目的で携帯すり替えを行ったんですが この時の携帯すり替えには初歩的なミスがありました携帯2台とも電源オンの状態ですり替えてしまいますモエカ初登場の場面でもオカリンの携帯は電源オンになっていましたすり替えの後なのでオカリン携帯からモエカの情報は消えている状態ですモエカが7月28日に IBN5100 を知っているかという質問をオカリン宛てに送ったんですが これをミライオカリンが持ち去った方の携帯で受信しました多分この時にミライオカリンが返信した内容がモエカの記憶と噛み合わなかったもしくは受信拒否されてモエカに変装されたとかで違和感を覚えたモエカが FB に報告モエカは FB から指示を受けて調査に向かうオカリンはラジカン見物でこの辺にいるんじゃないかという当たりをつけてモエカが探しに来ます 一方、セルンは、オカリン形態の信号が2台分になったという異変を察知して、オカリン形態を追跡してラジカン付近まで車で近づきます。この時に、ラウンダーのモエカがセルンの指示もないのにオカリンと接触しているのがバレる。セルンに対するモエカの配信疑惑が浮上します。これが第2話のモエカがオカリンに接触してくる場面ですね。 結局7月28日の携帯すり替えはオカリンとモエカが7月28日に直接会う一員になってしまいましたこの7月28日の盗聴器改編と携帯すり替えでやはり次の世界線にはタイムマシン効果が生じます多分午前中にタイムマシンが現れて夕方くらいに飛び立っている 次の世界線のオカリンは記憶を引き継いだ上で午前中まで引き戻された状況になりますこうなるとオカリンとしてはすでにモエカと会ってメイクインニャンニャンの下りまで済んだという記憶がありますので次の世界線ではもうその展開はやらないその場合はモエカへのレトロ PC メールの送信はないということですフロント5とバック5で多分状況が変わります ということでだるくんのクリア条件に関わるレトロ PC メールが最初に送信されるのはどの世界線なのか正直なところ僕は計算できません他にも絡んでくる条件が多分あると思いますただ言えるのは黄色か緑か青のどれかですハイツホワイトの場面では緑のモエカがレトロ PC メールを受信した形跡がありました少なくとも赤と紫では無理 スズさんのの手紙の宛先ですね赤はクリス宛で最初から確定済み紫はアニメに出てきたスズさんの手紙ですねセルンがやった改変の影響で手紙の宛先はオカリンでしたそして青の場合ですが8月13日にスズハが出発した後なら青でも IBN クリスが成立したビルドになりますが。 鈴ハの出発前のビルドでは前の世界線の鈴さんが引き継がれているという状況です緑とかその前の黄色から引き継がれている鈴さんですですので黄色と緑と青ならばズさんの手紙の宛先はフェイリスそのどれかで7月28日のメイクインニャンニャンからモエカに対してレトロ PC メールが送信される というわけでもはや本題を忘れてしまいそうになりますがようやく話を戻します8月4日の萌えか実験のダルくんのクリア条件は黄色か緑か青のどれかで達成されますがどのみち萌カの方の審査が長引いて青まで行ってしまうこういう経緯で紫の8月4日に行われた萌えか実験のリーディング・シュタイナの受信は青の世界線ということになりました それでは次に8月2日のクリスによるタイマー実験と巻き込まれた萌えかメールというお話ですアニメの8月2日黄色の世界線でオカリンとダルクンが買い出しに行っている最中にクリスがラボに残って実験バージョンアップ前の電話レンジのタイマーの数値と走行時間の関係をクリスが突き止めた実験ですさてこのタイマー実験が行われている間に 買いい物に出てたオカリン携帯はラボでクリスがタイマー実験に使っているのでこの時のオカリンは携帯を持ち歩いていなくてそれを知らずにモエカがオカリン携帯にメールを何通か送りました一部のメールがタイマー実験に巻き込まれる形で D メールとなって過去のオカリン携帯に届くという事故が発生しています これも一つのの過去改変の案件とししてて詳しく見ていきます。まずリードくんメモ世界線の色は黄色関係者はですねクリスのタイマー実験とはいえマイズマートの案件としてはクリス形態は関係なくて送信者がモエカで受信者がオカリンという2人だけですね続いてクリア条件この時にモエカがオカリンに送ったメールの内容はおそらくいつも通り。 IBN5100 の情報は何か分かったというのとスーパーハッカーさんのことを教えてほしいなという感じつまりクリア条件としては IBN5100 とスーパーハッカー本人にモエカがたどり着いたということを新しい世界線のオカリンとモエカが観測するという感じですね実際のところ巻き込まれたモエカメールはその時モエカが送信したメールなのか それともタイムマシン効果でオカリン形態に再現されたメールなのかは分かりませんですがメールの内容は似たようなものだろうと思いますさてアニメの中ではこの案件のクリア条件が揃う場面が描かれています8月3日にモエカがラボにやってきて IBN5100 の実物を見ている最中にダル君がラボにやってくるこの時にようやくオカリンがモエカに対して「 スーパーーパハカーのダルだとい う, ふうに紹介しています8月2日のマイズマートの前ではモエカをダル君に紹介しましたがダル君がスーパーハカー本人であるというのがモエカに伝わっていませんでした8月3日にモエカがラボに来て IBN5100 とダル君と一堂に会する機会があればクリア条件が揃うわけですね この案件は結論を言うと、リーディング・シュタイナーはスキップが発生し続けて、次の週の黄色まで行ったところでリーディング・シュタイナーが完了するという形です。この時にタイマー実験に巻き込まれた萌エカのメールですが、オカリン形態に届くのはいつ頃かというと、実験の目的から考えたらクリスがタイマーの値を変えながら実験をやっているはずなので、正確にはわかりません。 ですのでとりあえずデフォルトの120時間としますちょうど5日前ですねタイマー実験自体は8月2日の14時くらいだと思いますそこから丸5日間走行して7月28日の14時くらいにオカリン形態に届くという感じだと思いますそのくらいの日時なら萌エカと出会った後なので オカリンが変身して多少やり取りに変化が生まれると思いますので改変の判定を受けて受信は緑の世界線の7月28日となります受信時点でのビルドを基準にして審査されると思いますので状況としては携帯すり替えで萌えかメールが消えるような現象は起きていません7月31日以降の携帯すり替えのビルド変更よりも前の日時なので モイカメールが消えるビルドに変わるとしてももうちょっとあとですねそして7月28日の携帯すり替えが有効なビルドだったとしても2台のオカリン携帯が両方電源オンだったので2010年のオカリンが受信したと仮定しますモイカメールが消えていないという状況の一方で前の世界線からのタイムマシン効果は確定済みとなるので むしろいいいいろんな世界線のメールが大量に届いている状況だと思いますこの8月2日の案件はリーディング・シュタイナーは発動しているんですが問題はリリード君によるクリア条件の審査ですね結局この案件もスキップが連続することになります8月3日にラボでクリア条件が揃うというのは確かなんですがやはりその前に次の世界線でも萌えかメールの巻き込みが発生してしまう IBN5100 がラボにない場合でもメールのやり取りは何かしらあると思いますのでやはり巻き込みは発生します関係者も動機も同じということで別の世界線の巻き込み案件も同一案件として処理されます繰り返し似たような D メールが送信されることになりますが多分パラドックス判定は受けません なぜかというと萌えかメールの巻き込みは発生する日時が世界線やビルドによってちょっとずつ違いますですので似たようなメールで関係者も同じなんですが全く同じ内容というわけでもないのでパラドックス判定は受けなかったと思います次の世界線でもクリア条件の達成よりも早くまた必ず巻き込みが起こるこれらの出来事はタイミングは変わっても順序は変わらないので クリア条件の達成よりも前に必ず新たな派生案件が発生するという展開が繰り返されます8月4日の萌えか実験と同じような展開ですね青の場合は萌えかが待機モードなので接触してくるのは遅くなりますが別の世界線の萌えかメールにオカリンが返信してメールのやり取りはあると思いますやはり萌えかメールが実験に巻き込まれるという展開は同じ そして紫も赤も同じような理由でスキップが続いて次の週の黄色まで来ます1周してしまいましたのでこれ以上審査はしないよというリードくんの判断でこの黄色の世界線でリーディング・シュタイナーの重心ということになりましたやはり黄色から黄色だと2人のオカリンの記憶にはわずかな違いしかないのでリーディング・シュタイナー発動にオカリン自身が気づかなかったという状況です さて萌エカの巻き込みメールの案件としてはこんな感じなんですがそもそものタイマー実験クリスの案件はどうなっているのかというお話です8月2日にオカリンがマイズマートからラボに戻ってくると店長がすごく怒っていると鈴葉から忠告がありますこれを聞いたオカリンがクリスの実験をやめさせようとしますネジラーメンのくだりですね その後のラボ内の会話からするとタイマー実験でクリスが最後に送ったメールの内容は最後にもう1回だけというものだろうと思いますで走行時間ですがこれはクリスが5日も前に忠告したのにと言っておりますのでちょうど5日間120時間と仮定しますオカリン携帯に届くのは7月28日の14時頃。リード君メモですが世界線の色は黄色 関係者は送信者クリスと受信者オカリンの2人仮にこれが黄色の世界線の過去に届いた場合どうなるか黄色の7月28日の14時頃というとクリスの講義に向かう前ですかねふさごとゲルバナ実験の時間帯くらいでしょうかタイムマシン効果がある場合は7月29日だと思い込んでメイクインニャンニャンか電車で移動中というくらいの時間帯でしょうか タイムマシン効果でオカリン形態には大量のモエカメールが届きます。クリスからの D メールというのも大量のモエカメールの合間に受信するという感じ。となると、最後にもう一回だけというのは、モエカの文章の一部だと誤解されてしまうんですね。これを受信すると多分オカリンがモエカに返信する内容が少し変わります。最後にもう一回だけの後に、 モエカから何度も同じような質問が届きますそれに対するオカリンの反応が「最後だと言っておきながら何度も同じことをという風に変わるんじゃないかと思います。というわけで少しは改変になるだろうということで緑の世界線の7月28日の14時頃にオカリンが受診そしてクリア条件ですがこの実験ですと。 オカリンが最後にもう一回だけというメールを受け取ったことを新しい世界線のクリスとオカリンの2人が確認するこのタイマー実験ペースが速い黄色では8月2日ですが他の世界線では8月3日ですミスター・ブラウンが出張サービスに出ている日ですねですので8月3日の場合は怒る店長がいませんのでクリスに実験をやめろという展開にはなりません ということは最後にもう1回だけというのが話題に上りませんこのクリア条件が達成できる可能性があるのは黄色の世界線だけとなります結局また一周案件ですねスキップし続けて一周先の黄色でストップそれまで達成されないというのと黄色なら達成できるという診断でそこでストップ 週は違いますが同じ黄色なのでリーディング・シュタイナーが一瞬で完了やはりこのケースもオカリン自身がリーディング・シュタイナーの発動に気づかないという展開ですねそしてモエカ初登場の場面メイクインニャンニャンとかの展開で少し触れましたがオカリンとモエカの本当の初対面7月27日についてのお話です 7月27日にモエカのアドレスからオカリン宛にメールが届いてオカリンがそのメールに返信モエカは送った覚えがないので FB に報告 FB から指示を受けたモエカがオカリンに会いに来るという展開ですこの場合は多分オカリンとモエカがあったのは牛丼専門店3歩付近じゃないかと思います7月27日時点ではビルドのバージョンが古いので 鈴葉の到着が早かったストーリーになっているそうすると7月27日はまだラジカン周辺が全面立ち入り禁止になっていてラウンダーでもオカリンの位置をピンポイントで特定できません多分ラジカン見物を終えてご飯を食べに行く時のオカリンを FB 派のラウンダーが目撃して FB に報告その情報をもとに萌花がオカリンに接触したという感じだと思います さてこの案件も萌えかメールが巻き込まれたというところから始まります今回関係しているのはダル君の D メール実験ですアニメでは宝くじのリーディング・シュタイナーの後紫の世界線の8月3日夕方に行われていましたこの実験もやはり世界線やビルドの状況によって行われる日時が変動します クリスが早い段階からラボに定着して積極的に実験をやっている場合はバージョンアップは遅めになるその逆にクリスがラボに定着するのが遅くなると電話レンジのバージョンアップやトゥッツルマヨシ実験そしてダルクン実験も割と早いタイミングで行われますオカリン携帯の履歴にダルクン携帯から届いた D メールを中継した記録があります 世界線やビルドによっては8月2日の夕方にダルクン実験をオカリン中継で行ったということですその8月2日夕方のダルクン実験にモエカメールが巻き込まれるというケースがあるまたもや巻き込み事故で D メールとなってしまうわけです今回の巻き込みはバージョンアップよりも後なので倍率 120% がかかりますのでオカリン携帯に届くのはちょうど6日前 7月27日となります単なる迷惑メールと取られそうな気もするんですが多分巻き込まれたモエカメールの内容には「スーパーハカー」という単語が含まれているその単語はダル君のことを指していてしかもオカリンがダル君をそう呼んでいることを知っている誰かからのメール受け取ったオカリンはダルの知り合いかというふうに反応しますやはりモエカに返信する展開となるので 改変と判定されて次のの世界線の7月27月日へ届くその後はタイムマシン効果で受信した D メールはそれ以降の世界線にも再現され続けますおそらくこの影響でどのアルファ世界線でも7月27日のうちにオカリンがモエカに変身している。 さっきもちょっと触れましたが7月27日時点のビルドは古いビルドになっていて鈴葉の到着が早いアニメの中で鈴葉の2036年の回想シーン FG204 セカンドエディションの到着目標日時を2010年7月28日の11時50分に設定した場面がありますこれは割と新しいビルドの場合の設定です 古い方のビルドでは7月28日に鈴葉が持ち込んだミライ・オカリン形態からメールを送信する作戦がありましてその7月28日の12時56分1秒にビルド変更が発生しますその後からが第1話のアルファの内容ですねこれはエンディングで少し詳しくやります7月27日時点の古いビルドの場合は鈴葉の到着はおそらく早い 7月28日にメールを送信する作戦に備えて早めに到着している第1話で最初の D メールを送信した直後の場面あれは鈴葉メール作戦のビルド変更が起きた後なので鈴葉の到着が遅いというストーリーになっているだからラジカン周辺がまだ全面立ち入り禁止みたいな状況になっているそれに対して第2話の7月28日萌えか初登場の場面は スズハメール作戦がこれから実行されるビルドなので鈴ハの到着が早かったそれが理由でラジカン周辺も7月28日正午の時点で既に通行可能になっていますつまりミスター・ブラウンと鈴ハが話をして萌エカが裏切り形態を使い始めるタイミングも古いビルドの場合は早い そしてオカリンからモエカへの返信もその時点のビルドでは鈴ハの到着が早いので7月27日の時点でちゃんとモエカの裏切り形態に届くこういう経緯で7月27日という早い段階からオカリンとモエカのメールのやり取りが始まっている結局どのアルファ世界線でも7月27日か28日かにかかわらず モエカが裏切り携帯を使い始めるとすぐにオカリンからの返信が来るということになりますまずオカリンがモエカの巻き込み D メールに返信します7月27日の夕方くらい FB の指示でモエカがオカリンに会いに来ますこの時にもうオカリンとモエカが直接会って連絡先の交換まで済ませている しかしオカリンはその翌日7月28日にはリーディング・シュタイナーと強制タイムリープの合わせ技の状態になりますさっき考察した「ほぼ徹夜で」という場面ですねこの時点のオカリンの記憶は紫の出来事が主体になっているので前日にモエカと会った記憶がありませんアルファの最初の方の紫なのでこういう早い日時にモエカと遭遇するだけの条件がまだ揃っていなかったんですね 7月28日になると初号機が現れて盗聴器の除去と携帯すり替えを実行モエカの方ではオカリンに IBN5100 を知っているかというのをメールで質問したんですがミライオカリンの方で受信したかもしくは受信拒否で返送されるそれをモエカが FB に報告して指示を受けたモエカがオカリンに再会しに来ます 携帯が2台とも電源オンだったのでセルンが察知して車で調査に向かいますこの時にモエカが写真を撮りますが最後に2連発でシャッター音がしますその2連発のうちの1発は多分セルンの監視の車から撮影した音だと思いますセルンが撮影したのは勝手に岡部に接触しているラウンダーのモエカ 一方モエカがオカリンを撮影するのはオカリン本人の確認という以外にも普段からいろいろ撮影するように FB から指示を受けている今後関わる人々や場所できるだけ写真に撮って報告という FB の指示ですねモエカの周囲に裏切り者を監視しているラウンダーがいないかどうかをいつも確認したいわけですこれが7月28日の12時11分頃 第2話のモエカ初登場の場面ですねオカリンは前日にモエカに会った記憶がないんですが赤のモエカはすでにオカリンと連絡先の交換まで済んでいるオカリンがモエカの携帯を貸せと言った時にモエカが拒否しますまあもちろん携帯を見せたくない見せてはいけないという理由もあるんでしょうがそもそもオカリンのアドレスが登録済みであることを知られるとややこしくなるからだと思います FB からモエカに伝えられている基本方針は、とりあえず相手に調子を合わせて怪しまれないようにという感じだと思います。勘ぐられたくないので、オカリンの言動がモエカの記憶と一致しなくてもモエカはいちいちそれを指摘しません。FB に報告するだけです。あの場面でのモエカはため息をついて呆れたようなリアクションでした。前日に続いて同じくだりを繰り返しているので、オカリンの言動を見て、 またこのノリかという感じでため息が出たんだと思います。